すみません。ちょっとわからないことがありまして、それならまるまるで三角三角したらええよ。なるほど、ありがとうございます。親切に教えてくれる、やっぱり優しい上司だ。<笑>